光り輝く島という意味の国、スリランカ。セイロンティーは世界でも有名ですが、スパイスの効いたスリランカ料理もぜひ味わっていただきたいと思います。今日は元気の出てくる激辛、ひよこ豆の唐辛子炒めと食後の甘いスイーツ、スリランカ風パンケーキをご紹介します。 皆さんこんにちは。フォトジャーナリストの安田なつきですえ。今日はスリランカのお料理をご紹介していきたいと思います。新ラ語でお名前はカデレというらしいんですけれども、皆さん見えますでしょうかこれ。あまり日本では馴染みがないかもしれませんが、ひよこ豆ですで。このひよこ豆を水に数時間つけて柔らかくして、そして今日は調味料と一緒に炒めていきたいと思います。にんにく 唐辛子。で、これは彩りのためにピーマンも入れます。で、玉ねぎ。お塩。これはブラックペッパー。えそれからマスタード。で、ここにドライのものなんですが、えカレーリーフ。で、カレーリーフ、これを乾燥させたものなんですけれども、フレッシュなものの方がより香りがいいそうです。では、作っていきたいと思います。 皆さんおいしくできましたかスリランカには他にも魅力的な料理がたくさんありますぜひいろいろ試してみてくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた